えこんにちは、黒田和です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、2022年版、2022年の1月ですね、今の時点での YouTuber のための音楽著作権まとめですね。音楽著作権まとめを作ったら、これものすごくよく再生されていて、みんなやっぱ気にしてるんだなということでですね。えー、YouTube ではまあ音楽どうやって扱うかということですが、YouTube もまあ変化してるんですね。だから最初に僕は j a s r a クに電話した頃と、随分なんか話も変わってきてて、やっぱり変わってきますよねって話を そううししたたたら今今回もそうなんででですよねっってていいい話話だったののの時点おをきとま著作権の種類っていうのをもう一回ちょっとおさらいしてで、まあ、著作権って必要なのかこれ、まあ、よくこう僕の、ね、この絵を見て著作権なんかそもそもいらないんじゃないのっていうふうにまあお話しする方もいらっしゃるので、まあ、僕もそれはなしはなしでもいいかなとは思うんですけどその辺のお話と。 えーまあ、基本やっぱり YouTube では「現場は NG ですよね」っていう現場っていうのはその CD を使って演奏、ね、それを BGM にしたりそれに合わせて演奏するっていうのは基本的には NG ですよっていう話ですねあと申告罪っていうふうに僕は前言ってたんですけど実はです、ね、いつの間にか申告罪ではなくなっているんですね、えー、あとまあ海外国のシンクロ券ってこのシンクロ券っていうのがこれは昔は特殊だっていうふうに言われてたんですけど最近はもう個人なら OK だそうですね もということだったんですねただし一応ジャスロ o さんにお電話したところではマネタイズに関してはちょっと注意が必要ですよというところが、えー、お話の焦点になります。それでは、えー、この辺のお話をゆっくりやっていきたいと思いますが、えー、私の、えー、チャンネルでは、えー、まあ、音楽を楽しみ方、えー、演奏とかでも頭の中で考えてることを、えー、書いて書き出してみたりとか。 音楽を楽しむための、えー、コンテンツをいっぱい入れておりますので、えー、もし気になって面白いなと思った方は、えー、チャンネル登録の方もお願いしますそれでは始めていきましょう、はい、YouTube も変化しているということですね2005年にできたプラットフォームのわけなんですよ意外と本当最近ですよね、えー、できてからまあ音楽的なコンテンツももちろん上がり始めてまあ基本的にホームビデオ的なものとかそういったものを扱って るつもりだだったんんと思うんですけど、まあ、本人たちも多分こんなに大きくなるとは思ってなかったんではないかなと思いますで YouTube はですねえじゃあこう音楽コンテンツの著作権っていうのを著作権のあるもの禁止ということではなくて、えー、包括支払いという形を選択していったわけなんですねなので、えー、シンクロ権っていうシンクロ権って何かだと説明するんですけど基本こう動画に音楽を使った場合は別の権利が発生するんですねそれを日本はもう基本的に著作権は、えー、映像を と一緒ににもうう包括になってるんんでですすけど海外はこれ概念が違うんですねだから海外の人はシンクロ圏というのは別で考えているんですね。でそれをまあ今後どういうふうに動いていくか未知ですが今のところこの僕は前に出した時はシンクロ圏で海外の曲だけは今日気をつけてくださいよって話をしてたんですが、えー、これだから。 この時は前回もシンクロ券に違反しないためにめちゃくちゃジャスラックさんに聞いたんですよね。えー、どういうことを聞いたかというと結局シンクロ券っていうのは動画なので、えー、静止画のスライドだと大丈夫なんですよ。なので何かのこうえん映像に対して BGM を使ったりとかするとこれはシンクロ券っていうのが必要で実際にこうこうプロモーションビデオとか使う場合はシンクロ券申請っていうのをちゃんとします。 はい著作権の種類ですね、もともと著作権まあこのは昔はなかったわけですから、えー、これをまあ、モーツァルトとか、まあ、例えばモーツァルトにしましょうよ、モーツァルトがまあ楽曲を作りました、でオペラ作ったから作詞をする人もいます、ね、で自分たちがこう演奏をして、実際にこうお客さんを動員して演奏してまあお金を稼ぎました。これはまあ普通ね い い, いいでしょこここまでねこ う, い う, こういう CD とかなかったからレコードとかなかったからねじゃ あ, ここまあ他のこの緑の人はまた別の団体がじゃあこの楽曲とこの曲を使って演奏してお客さんを集めて演奏しましたで こ, こっちよりもむしろ儲かりました、まあ、例えば1億円儲かったとするじゃないですかそしたらこれってこの人の曲を使ってるんだからここにもちょっと支払うべきなんじゃないのこの 人がいい曲を作ったからあなたはこの恩恵に預かってるわけだからだからちょっとはお金払うべきじゃ な, なんじゃないのってこれは著作権として守ってあげようよっていう考え方これが著作権ですね。でこうまあこの。 最近の場合はですね、もう例えばシンガーソングライター、まあいみょんさんとかねいろいろな方がいらっしゃるじゃないですかその人たちはも う, こう自分で楽曲自分で曲を作って作詞してでバンドを雇って自 分, 自分も弾き語りとかしたりとかして原版を作るわけじゃないですか。原版っってていうのは何かって言うと CD を作るわけですよ。でこれを作る時にこう、楽曲の著作権これはこれで著作権があって作者作詞で著作権があってで これとは別個にだってここ演奏するのにお金を使ってでこの製品を作ったわけじゃないですかで昔はこんなこう MP3 の配信とかはなかったわけですからだからこうもう CD を買うしかなかったんですよレコードを買うしか方法がなかったわけね喫茶店とかでレコード鳴らしてる場合はこれは優先はもう包括で支払いしてるんですけど自分ところのレコードで、えー、かけた場合はレコードっていうのは 自分が聞くっていうところの権利までなので他の人にそれを聞かせたってことはそれを聞かせることによってコーヒー売れたんじゃないっていうところで著作権も払わなきゃいけなかったわけですね。じゃあここれカバーカババーーっていうのはこのは この人が作った曲をそのまま自分たちの演奏でカバーをしました。で、この時はね、またカバー申請っていうのがしなきゃいけないんですね。例えば僕の友人で、スティング結構自分の CD に入 れ, る人入れてる人がいるんですけど、スティングの曲ってカバーを申請すると、 曲順が1番2番3番であったら2番削ってたりとかするとこれカバー申請通らないんですね要は僕の作ってる曲っていうのはそうい う, こう2番抜かしちゃったらこの自分の曲の意味がなくなるからだからそんな演奏はしないでくれっていうふうに要はこの作った人にこの権利があるわけですよすべて使い方に関してだからお金払ったら使ってもいいよとか例えばまああのー、こんだけこんだけのパーセンテージ払ったら使ってもいいよっていうのはこの人に全部と 問わなななきゃいけないいけけでですねこここの人にでないとここで儲けてたそしたらこれお前俺の曲じゃんって言われた時に揉めるわけじゃないですか。なので揉めないように JASRAC さんっていうのが、えー、こう著作権協会さんがこの楽曲と作詞をこう著作権を預かってですねなのでこう こう何パーセントって決めとくとその自分たちは手数料を取りながらじゃあここに支払いますねじゃあその、えー、とここからこんだけ払ってくださいっていうところを全部管理してくれるんですねそうじゃなかったらこう10曲曲他人の曲を使うときは全部その10人の人を探し出してでなくなってたりとかするとこ著作権の持ってる人が変わってたりとかするからその人著作権者を探し出してこの楽曲使いたいんですけどいいですかっていう連絡をして。 許可をもらってお金も全部払って振り込みしてってめちゃくちゃ大変じゃないですかだからジャスラックさんっていうのはものすごくいいことをしてるんですねここまとめてやってるのでここに管理してるって分かったらここに全部この曲とこの曲とこの曲を使わせてくださいって言ったらじゃあこんだけですよってお金払って終わりなんですよ で、レコーディングをする場合は最初の初版が1000枚吸った場合は1000枚分の著作権を払えばそれでし終わりなわけですただしカバーに関してはカバー申請に関しては必ずこ れ, これはまた出版社が別で持っているのでこれジャスラクさん持ってないんですよなので出版 社, 出版社さんに出 版, 出版社さんが登録して管理してるんでこの出版 社, 社大体3社あるんですけどその3社の中でこの曲の管理カバー申請を 管理している人を探し出してこのカバーしたいんですけどって言うともうあの扱うもう完全にこういう風にえこういう状態要はストレートカバーっていいましてこの楽曲とほぼほぼ変わらずまああのハーモニーもまあちょっといじるぐらいであんまりこう全体的に変化してないカバー申請っていうのはまあすぐそこのただ海外の楽曲であったとしてもそこの出版社さんの判断でいけるのですぐ返ってくるんですね。 カバー申請っていうのが、ね、ところが難しいアレンジをしたりとか例えば曲順を変えたり曲の1番2番を変えたりとかカットしたりとかした場合は本人にやっぱ必ず聞かなきゃいけないですねこれカバー申請と言いますでここで演奏したところをレコードで出す分にはいいんですけどこれを何かの動画のバッグで使ったりとか制作して演奏してるところをやるとこれはこの動画に対してシンクロ圏っていうのがまた別個に 存在すするんですね日本の場合はここに全部包括になってるんですけど映像圏っていうところで包括になっちゃってるんですけどこの楽曲とかね全部だから大丈夫なんですけど海外の場合はシンクロって別概念なんですねなのでここはものすごく気をつけなきゃいけないですよって言ったんですけど最近はやっぱりもう。 YouTube とかそういったこう配信が普通になってきているのでそこを全部取り締まると大変になるからまあ個人とか個人事業主がやっている分には基本的にマネタイズしてなくて個人の楽曲のいじり方であれば大丈夫ですよっていうところに持ってきたっていうことなので基本的には原版を使わなければ大丈夫っていうのがさっき言われたこの。 このレコードを使ってこの CD の音源を使ってそれをそのまま流しながら演奏を上でしてみたりとか、えー、その現場を使ってその上でお話をしたりとかするのはダメなんですねなので現場の、えー、BGM にお話ししてるというのが見つかるとですね基本的にはこれは、えー、著作権違反になるのであのー、まあ大体 YouTube で個人でやってる場合とかの場合はその 止めてくださいねっていうペナルティで終わると思うんですけどここは難しいところですねシンクロ券に関してはこれに関しては後でもお話ししますけどいいねなんですねなんかいくらでもいいんですよなので、えー、ものすごい高い金額をかけられることもあるんですねなのでもう ここででお金が稼いでしまっていたら何百万という請求を受けたっていう会社さんのお話を聞いたことはあるのでまあちょっと怖いところではあるんですがただ個人で YouTube で個人のアカウントで YouTube で上げてる分には基本的にはこの「原版さえ使わなければ大丈夫」。カバー申請かこれ微妙なとこなんですけど基本マネタイズしてないっていうところで考えるとここら辺は全部大丈夫で楽曲と作詞のところの部分にはもうあの。 YouTube さんが JASRAC さんを通して著作権を払っているので大丈夫ですよっていうお話なんですねなのでもうポイントはもうこれだけですねここに関して も, もう個人であれば大丈夫っていうだけの話ですねそもそも著作権で必要なのっていうのを僕がね著作権についてこう書いてるとですね なんか著作権っているわけね。じゃあ僕に怒ったりする人結構いるんですよね。僕知らんわって話ですけど、えー、まあ、ミュージシャンの活動を保護するためのものですえー、昔はなかったわけですねえー。だいたい調べてると1899年ベルヌ条約っていうあたりでまあ、著作権っていうのが、まあそのお金を支払う支払わないっていうやり始めたまあ、きっかけになると思うんですけど。 まあ、良いものを作ったのだから収益が出るように権利を保護しましょうという考え方さっき言ったみたいにねだから自分が曲を作ったんです ね, こ の, ねこの著作権なんかがこう細かくあだこうだ言ってるからだから音楽は発展しないでやって い, いや気持ちはめちゃくちゃ分かるんですよだって自由に使えたら僕だってめちゃくちゃ嬉しいもんだけどやっぱりこの作った人に対して尊重じゃないですか逆の視点で考えてみましょう質問ですあなたがですね自作でですね曲を作って歌ってみたで YouTube に上げたものがバズりました 著作権収入が入りますって言われましたはい10億円ですもらえますかそれとも、えー、音楽発展のためだしたくさんの人に歌ってもらえたから15億円はもう一銭も受け取らずに無料で開放するそれが音楽を作る人の普通じゃない僕は10億円も取らないしみんなも取らなければいいっていう風に言えますか僕もらっちゃいますよ絶対10億円もらっちゃいます えー、やっぱり音楽発展のためだしっていうのはやっぱりそれはそれでだって10億円もらってその自分は著作権の持ってるわけだから自分の好きな人にはただで歌わせるってこともできるんですよこうやって考えたらやっぱり自分が作って自分がいいものでいろんな人を幸せにしたんだからその分著作権収入が入ってくるって言ったらっ嬉しいじゃないですかやっぱそこに関してはやっぱり自分が欲しいと思った人はやっぱり著作権ってちゃんと払いましょうねってことですね まあ、自分が欲しいって思った人はやっぱり著作権ちゃんと払いいまましょうねって僕は思います、はい、現場は NG さっきからす口を酸っぱくして言ってますが YouTube ではコンテンツ ID という機能がありますコンテンツ ID っていうのは何かというと、まあ、波形を、えー、登録しておいてその波形を自動で検知するともうそのあこれはこの曲を使ってるなって 登録ししてててる著作権者にに連絡が行くようになってましてでその時にもう自動的に収益配分してもうそれでいいよみたいな、まあ、半分半分でいいよとかあの人によっては10ゼロっていう人もいるんでねだからあのお金にはお金は全部もらうけど、えー、YouTube のコンテンツとしては置いておいて自分で演奏してみたは使っていいですよっていう人もいるんですで、えー、ともう有無を言わさず停止っていう人もいますだから上げてしばらくすると勝手にあの停止になっちゃったことも僕何回かありますね なのでここはコンテンツ ID という機能があるのでそこに関してはあの著作権侵害してますあんた著作権の曲を使ってますよって連絡が来るんですけど基本的には何もしなくていいですよっていうメールが来るんですよねみんなそこで結構ビビっちゃうんですけど著作権には侵害してるんだけどその収益配分がもし起こった場合は ち, ょちゃんと分配してくださいねそれはもう決まってますよみたいな連絡が来ます。 でまあ、逆の立場でお話、僕は著作権を持っているんだけど、人が勝手に使っててさーっていう相談があったんですけど、まあ、要はいつになったらお金入ってくるんだって言ったら、自分でこれ主張しないとだめなんですね。これはあんた使ってるでしょ、こんだけ使ったから、こんだけ、まあ概算でいいんですけど、こんだけうちは、えー、あなたは儲けてるはずだから、こんだけくださいという請求をしなきゃいけないんですね。コンテンツアイデアィィの登録しておけば自動的にこう振り込まれますから楽なんですけど、登録してなければ権利は、まあ、探してね、 全部探してあなたこんだけあなたこんだけってやるの大変じゃないですかだからまあ基本的にはまあ自分から言わないとお金は自動的にやってくるシステムってはないんですねだから j a s r a c k さんも登録しておかなきゃ自分で請求しなきゃけばあのそのお金はずっと入ってこないですから相手が収益を得てなければ金額請求っていうのは基本はあれですよあの著作権っていうのは存在してますなので えー、収益を得てなくてもちょっとそれ勝手にやるのやめてっていう風に言ったら差し止め請求はできますけどまあマネタイズしてなくてお金を稼いだりしてなければ基本的にそれ以上のことはあんまり言えないとは思います。 申告罪ではなくなっているということですね。前の動画ではですね、僕、申告罪でだから大丈夫ですよっていう話をしたんですけど、申告罪っていうのはどういうことかっていうと、まあ、権利を持ってる人が侵害されたっていうふうに言わない限りは、刑事罰には問われないってことですね。要は、あの、まあ、懲役行ったりとか、罰金を払ったりとかしないってくていいってことですね。刑事と民事はまた別ですよ。だから、国がそういうこう、これ罰ですよって言って、あの罰金を払わせる。で、その、 賠償請求はまた民事で別にしなきゃいけないんですけど基本的に侵攻罪というのは罪に問われるものではなかったんですがこれですね2018年12月からこれご指摘もあったんですけど TPP という、ね、あの取り決めがあったじゃないですかあれでですね著作権延長も、えー、含めてやっちゃってますなので死後50年、ね、経ってから著作権というのはなくなってパブリックドメインというのに変わるんですね PD とるんやつに変わるんですが、えー、死後70年に、えー、変わってます。 でこの間ちょっとお話ししたガーシュインが復活したっていうのはガーシュインガーシュインさんはアイラー・ガーシュインさんでお兄さんと一緒にいてお兄さんと共作だったからだからお兄さんが亡くなったところに遡ろうっていう形なのでこれとはまた別個なんですけど死後年年から70年に変更しています、はい、なのでもうクラシックの古いやつとかは大体みんな著作権っていうのは全部切れてますね。 まあ多分これって、あのー、この申告にじゃなくなったっていうのも、またぶん漫画村とかもあったから、この辺、2018年4月に閉鎖ですから、多分この時、多分大きなムーブメントって社会問題になったんで、なので、まあこれも関係してるんじゃないかなとは思うんですけど、ただ TPP 自体は も, うもっと前からそういう話は出てたので、まあそういう方向に持っていこうという形ですね。なんでかっってやっぱり漫画村みたいに だから漫画村とかもこう漫画がこういっぱい上がってるわけじゃないですかそれを自由に見れるようにしたわけじゃないですかそうすると漫画が売れないだけど結局その申告罪であればこう漫画を書いてる人一人一人がですね請求をしないとその人からお金も取れないし罰を受けることもないわけじゃないですかなので それだととちょっと大変だからこういうのってもう後を絶たなくてこうどんどんどんどん無料で物のを上げていくので、まあ、そういうことも関係して要は誰かが訴えなくてももう警察がそこに対して刑事罰を問うことができるっていう形になったっていうことです。 というわけで、まあ、申告罪ではなくなってちょっとその取り締まりっていうのが、まあ、ダイレクトに来るかもしれないけどよっぽど変なことをやってなければ、まあ、こういう形で刑事罰に問われることはないとは思いますなので、えーまあ、著作権侵害しててもそこまでビビることはなくて多分その、まあ、動画が止められたりすること3つ以上止められると YouTube ってアカウントバンク食らうんでここはちょっと気をつけなきゃいけないところだとは思います はい、海外局のシンクロ券っていうのがさっき前回いろいろお話ししたんですけどこれでもやっぱりあの会社やってるねやっぱりその制作会社の人たちと話 し, してるとシンクロ券怖いやっぱり怖いって言われますねただ個人なら OK で今回はジャスラックさんに電話したら個人事業主でも基本的に個人のアカウントだっていうふうに認められれば、えー、大丈夫ですよというね ただしマネタイズには注っていうのは何かっていうとこの動画上でこの商品買ってくださいよーっていうような、えー、この直接的な動画がそのものを売ったりとかするっていうところに関してはダメですよって感じですね。なので、えー、だからそういう意味ではまあ、個人のテリトリーとかはっきりしていてマネタイズをしてないものであればその。 広告収入のボタンを押すことに関してはそう大丈夫なんじゃないかなっていう返事は書いてきましたけどここに関しては僕もちょっとよくわからないというところですねあの海外の人ってかなりシンクロ券普通に請求してくるのでそこら辺をマネタイズしてるとどうなるかっていうところはあれですが一応その YouTube さん自体も個人事業主も個人でも OK ですよっていうふうに書いてるしこの間お電話した時には、まあ、基本は個人の個人の手入れだったら大丈夫ですよっていうお話はいただきました。 ただまあ事務所が絡んでいる場合は判断が分かれるということですねなのでここら辺はちょっと気をつけていただきたいなと思いますなのでここら辺に関してはもう個人の裁量でやっていただくしかなくて僕も正直こう別に著作権を、えー、払いたくない方ですねどっちかというとあの自分が演奏する方だから払いたく 払, 払わずに済むものなら払いたくないですけどでもやっぱり まあ、いいものを作った人が著作権を持ってるわけだからその人に対してのリスペクトの意味で払わなきゃいけないものはしっかり払いますっていう形でやっていきたいと思っているので、まあ、海外局のシンクロ券に関しては最近はそこまで、まあ、実際取り締まれな い, ないですかものすごい数上がってるわけだから片っ端から摘発していくのも難しいしここに関してはだから、えー、実際現場に使ってる人いるじゃないかっていう問い合わせもあるんですけど正直それはもう、えー、と実際にこう許可をもらってる人もいるし 曲、まあ、はもらわずにやってる人もいるけどそれに関しては僕たちはもう本当にね会社なんかもやってたりとかすると要は自分もイベント会社とかやってるとめちゃくちゃゃく怖いいことしててるなっていう感覚ではありますただこうあれですよだからえ信号ね赤だから渡っちゃダメって言っても夜中まあね誰もいないところでこうピュッてやったからって言って。 まあ事故らなければ大丈夫ゃ大丈丈夫夫じじゃゃないですかだけどそ れ, なんかこう、まあ、それに関しても、えー、なんかこうカメラで映っててあとでこう要はなんか撮られるとかっていうのは可能性はゼロじゃないけどまずそんなことしてられないじゃないですかっていう話なんですね。 なのでそこら辺は個人の裁量でこういう権利があってこういうふうになっててこうなっててでも個人でやってる分にはここら辺は大丈夫だけどでもまあシンクロ圏っていうのがあるので海外曲をまあ現場を使うのはまず NG ですけどまあ海外の曲を自分たちで演奏してみたっていうのはもうえ個人のテリトリーのチャンネルであれば上げても大丈夫なんではないかなっていうお話でございました。 はい、最終的には自分で曲作ったらええんよということでですね、えー、曲を自分で作って今ボカロとかね本当にそれで在を作っちゃう人もいますからなので自分で曲作ってって自分で作っ、ね、BGM 流したりとかしたら、まあ、かっこいいはかっこいいですからね本当にあのパソコンであんまり音楽のこと知らなくても ポ, ポポポポってこうリズム並べて何かやってると結構かっこいい曲できたりするんで是非、あのー、自分で曲作ってみたりするといいんじゃないかなというふうに思います えー、というわけで本日は以上になりますえー、最後までご視聴ありがとうございました。